脇の二曲目、ランプでしたが、風見鳥さんにお声をかけていただき、時をまたコラボしてみたいと思います。よろしくお願いします。それで参ります。幾千年の浮世と桜咲くあと一人で、 悟、は、り、い、チューム予定の第3章、はい、お願いします。はい ありがとうございました。